皆さん、こんにちは。ホジラ写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。えー、本日で、このホジラ撮影塾の DVD シリーズの動画は終了になります。えー、今日お見せするのは、アドビーフォトショップを使った強調処理の方法。それから、あと、タイムラプスについて解説してるですね、2分ぐらいの動画があるんですけど、それもちょっと後ろにペコッとつけてお見せしたいなと思います。アドビーフォトショップを作った、そのマスク処理っていうのはですね、 えー、非常に役立つ方法なのでぜひ覚えていただきたいなと思うんですけど普通のレタッチソフトって1枚の写真に対してこう画像処理をかけていくじゃないですかじゃなくてこの一部分に対して画像処理をかけていくぞというやり方なんですねまあフォトショップライドルームクラシックそれからシルキーピックスとかまあそういう写真の現像処理ソフトでもですね 段階補正フィルターとか、円形フィルターとか、ブラシ補正ツールとかね。まあそういう風に部分的にかけるっていうのはもちろんあるんですけども、もっともっと部分的に指定したいときが、天体写真だとあるんですね。星だけにかけるとか、星雲だけにかけるとか、まあそういうやり方なんですけど、その時にですね、このマスク処理っていうのは非常に有効的な手法になります。これから見せる動画で紹介しているようにですね、こう、元の写真をコピーして、そこに何かの手を加えて、 で、それで出来上がったものを元画像にこうブレンドしていくというようなやり方が、えー、私がま実際にやってる星空写真の画像処理方法ですね。これはもう天体写真に限らず、成型写真でもやってますし、たまに昼間の写真でもやったりしますよ。なので、すごく幅広く活用できる方法なので、覚えてみてください。それからその後でタイムラプスのについて説明してる動画がちょっと挿入されます。まあ、それも合わせてご覧ください。それでは行ってみましょう。 それでは次は、えー、火山平均合成した画像を強調処理するという方向に、えー、画像処理のテクニックを紹介したいと思います。えー、今開いているのはこれ PhotoshopCC という、えー、画像処理ソフトになります。で、ここで今表示しているのは300ミリぐらいの天体望遠鏡で撮影した、えー、M8 というこれ天体ですね。あ、M20。こっちが M8 ですね。で、こっち側に天の川があって夏の天の川の中にこういう天体があるんですけども。 えー、こういう天体写真ですが、画像処理が、強調処理がなぜ必要かというと、やっぱりこういう風に写ってしまうからなんですね。えー、暗く、こういうのが嫌だから暗く写そうとすると淡い部分が映らない。で、淡い部分を写そうとすると白っちゃける。これなぜかというと、撮ろうとしているこの天体そのものが暗いものだからなんですね。なので、後で、えー、これを強調処理。えー、暗いところは暗く、明るいところは明るくっていうような感じの差をつけて、 表現してあげるで、いろいろ合成とかあり、えー、することになりますけども、やっぱりですね、ここまでしないと表現できないっていうのがあって、それこそ画素数がものすごく低いカメラの時代からですね、どうにかして、まあこれを表現しようということで、いろいろ編み出していった方々が、 先輩方がいらっしゃいまして、まあそういうのがインターネットとか動画とかで紹介されているんですけども、まあそういう方々だからですね、私が学んだことをちょっと今かいつまんでいろいろ話していきたいと思います。で、まずですね、この写真なんですけども、えー、ここにヒストグラムがあります。真ん中よりちょっと左ですよね。適正露出ぐらいなんですけども、これをちょっと整えたいと思います。 あのー、この全部 RGB がですねこの黄色とかピンクとか出てますけど混ぜたですね、えー、出てますけどもこれがまあ重なるところがいいですよとで左側が暗い右側が明るいのでできるこの左側のこの部分がですね全部色が揃って絶壁になっていると、えー、完全なニュートラルグレーの背景が描けるということになりますなので、えー、今見えてるのが マゼンタですよ、ね、ただまあこういうレッドグリーンブルーあここをクリックするとそれぞれの色でこうやって画像処理をかけられますなので今レッドを調整したらこのブルーが出てきましたブルーをちょっと上げますグリーンもちょっとはみ出しましたね 感じですかねまあ、このぐらいがちょうどその、えー、今、えー、色を整えた状態になりますねこのぐらいがだいたい一番ホワイトバランス的に正しい状態ですよというような感じになります次は実際に画像処理のテクニックの一つでマスク処理っていうのをお見せしたいと思います、えー、画像処理のテクニックいろいろありまして えー、それはえインターネット、それから動画などでいろんな方法があるのでぜひ調べていただきたいんですけどもその中でえ代表的な画像処理の方法としてマスク処理というのがありますえそれを覚えるといろんなことに応用ができるのでえぜひここで覚えていっていただきたいなと思いますそれではやってみましょうまずこの背景画像で先ほどえちょっと画像処理した画像をえまず コピーですね。こういうふうに、ここに持ってくるとコピーできるんですけど、まあ、右クリックでこうやってやってもコピーって、レイヤーを複製っていうのはできるんですけども、コピーします。で、えっ、ー、とー、あとで、えぇ、ー、ビフォーアフターが分かりやすいように、ちょっともう一個コピーしておこうと思います。この背景のコピー2っていうのを、後での、えー、ビフォーアフターの確認画像にしますね。で、まず背景のコピー、これコピーしたやつを、 何をするかというとここからイメージ色調補正レベル補正というのをしてですね上と下を切り詰めますで真っ暗な部分と真っ暗じゃない部分ができるぐらいまでを強調してくださいこれ今何をしようとしてるかという と,、えー、とどうしてもこの天体自体が淡いのでえー これを抽出しようとすると、背景の空がですね、白ちょけてきちゃうんですね。で、でそれを、黒いところは暗く、明るいところは明るくっていう風にするために、今これ、明暗をつけている状態です。で、今この明暗をつけている状態、この映っている黒じゃない部分だけを、えー、さっきの画像に画像、えー、画像像処理をできれば、えー、必要なところだけ、えー、画像処理をかけて、必要のないこの背景の部分は、えー、そのままにできるという、 考え方なんで、すねで、これ今切り詰めたやつで、ここからやるのはコントロール A を押します。そうすると全体が選択されて、でここからコントロール C を押します。これで今、ここはコピーされた状態ですね。で、ここで色調補正、レベル補正というのも試しにこう立ち上げてですね、ここを選択して Alt、Alt クリック。 で、この真っ白なやつができますけども、ここで、Ctrl V を押してください。そうすると、さっき、えっ、ー、と、強調、あの、切り詰めですね。上と下を切り詰めて、暗いところと明るいところをはっきりさせたやつの、え映、ー、っている部分だけがこういうふうにですね、貼り付けられた状態になります。これ、白黒なのは、これ、えっ、ー、と、実際の画像じゃなくて、この部分だけに、 レベル補正をかけますよっていうことで、映ってるところだけにレベル補正がかかるんですね。で、これはこれでいいとして、でも試しにこれちょっといじってみましょう。レベル補正。そうすると、レイヤーかかったところだけこう明るくなったり暗くなったりするんですね。この背景のところは基本的にはそんなに変化がありません。ということで、一部分だけこう画像処理ができるような感じですねで。試しにですね、もう一個いきましょう。折る。 コピー で,、えーサイドですね、今度鮮やかにしましょう。これも、えー、オルトの、えー、クリックで CtrlV にすると、えー、貼り付けられました。でこれサイドを上げるとさっきのマスクをかけた部分だけ画像処理がサイドが上げられるという感じです。まあ、やりすぎるとこんなにっちゃいますけど。という感じで。 その他のやり方だと、やっぱり同じく、えー、コントロールオールを押して、コピーして、コントロール C でコピーですね。で、えー、ここで、トーンカーブ。これに対して、また、オールトクリックで、コントロール V ってやると、えー、マスクをかけたこの明るいところだけ、トーンカーブで、調整することがある、 ちょっと S 字にしてカリカリにしちゃったりしてみたいな感じですね。であの逆にですねこの強調処理したやつですねこれを今度はイメージ色調補正で会長の反転ってやると今度はその明るいところじゃない背景のところが選択されたマスク。 できますこれをまたコントロール OA ですねでコントロール C でレベル補正でコントロールを折るとクリックでコントロール V を押すとこれ反転したマスクが貼り付けられましたでこれは何かというと今度はこの背景の黒い部分ですね黒い部分を落としたいという感じでこうやってできるんですね 背景だけ暗くしたり暗くしたりっていう。まあ、あの、細かく、あの、切り分けることって結構難しいですけども、背景を中心にこういうふうに暗くしたりっていうのができるようになります。まあ、こういうふうにですね、マスク処理っていうのを使っていくと、えー、ちょっとこの背景のコピーもいらないので削除しますね。はい。で、こういうふうにやっていくと、 えー、背景に対して、えー、背景じゃないや、画像に対してですね、必要なところだけ画像処理をかけていくっていうようなことができるようになります。で試しに、これ、1、えー、枚の写真にして、さっきの写真と見比べてみましょうか。そうすると、こうですね。これが before, after, before, after ですね。だから、あの、ビフォアがはこう白っちゃけてる写真なのに対して、アフターは、 全体的にそのレベルが下がって必要なところの明るさが変わらずこう再度上がっているという感じの印象になります。お分かりいただけますかね。ビフフォーアタですでこれまとめて画像処理全体に対してコントラスト明瞭度トーンカーブってやっちゃうと背景のノイズが乗ってるザラザラな黒い部分にもですね画像処理が変わって全体的にやっぱりノイズがアップしてしまうので。 必要なところだけ、こういう風に、えー、マスクをかけて画像処理をするというのが、えー、ノイズを抑えて、えー、効率的に、えー、写真を強調していくテクニックの一つになります。これ一個覚えていくと、いろんなことに応用できますので、いろんなことに試してみてください。 それでは次は次私のタイムラプスについて説明しますタイムラプスというのが写真をたくさん撮ってそれを時系列並べると数時間の時間の経過が数秒で圧縮できるという表現手法になります。大体いい1秒間に対して30枚写真を撮っていて5秒の動画にしたければ150枚必要になってくるんですけども。 えー、そういったことで、まあえー、パラパラ漫画みたいな効果ですね、コマ送りしたど、えー、写真を使って動画を表現していきます。でえーとーまあ、通常は三脚の上にカメラをつけて、えー、インターバル撮影をすることで、えー、そういったタイムラプスが作れます。まあ、それは、えー、こういうい感じですね でえー、動画にす動きをつけたいときに使うのが、えー、こういう、えー、スライダーと呼ばれるものになります、えー、モーションタイムラプスと呼われる技法ですけども、えーまあ、こう左から右にパンをしたりあるいはこのレールの上をこういう装置が動いてですね、えー、1枚取ったら動いて1枚取ったら動いてっていう動作を繰り返していきます、まあ、そうすることで今実際動かしてて こ, うこっち側からこっち側に えー、3秒に1枚の、えー、インターバルで撮影していきますと、えー、後でこれを動画にした時に、えー、動動ききのある動画がでます、まあ、実際そういう風に作った動画がこの動画ですね。 はい、えー、こういう動画が撮りますで実際ですねその三脚の上にカメラを立てて、まあ、固定での撮影と、まあ、こういう動き動画に動きをつけて撮影するっていうのと、えーまあ、2つをまあこう組み合わせてですね、えー、作品としていつも仕上げていますそうすることで、まあ、見ていてとても楽しい動画になりますで実際タイムラプスまだまだこれから、えー、やり始める方も多いと思いますし興味、えー、を持っていただいている方も多いと思います まあ、私実際こういうふうにな機材を使って撮影していますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。で、このフォトショップの画面なんですけど、実際にこの作業をするときにですね、もうフォトショップ開いた時の画面が成沢さんと違うよっていう方いらっしゃると思うんですよ。まあ、そういう方はですね、ここにやり方載せておきます。えっ、ー、と、このワークスペースかなから 3D っていうのを表示して、これらの項目にチェックを入れれば、 えー、と私同じ画面になるはずなんで、えー、実際にやるときはこれを参考にしてみてくださいこの方法は本当、えー、ほんジ星空の写真の基本になるやり方って言っていいんじゃないかなと思います、ね、私も最初に学んだのはこのやり方だったので、まあ、これを、えー、何度もやってですね練習していくとどんどんどんどん上達の糸口になっていくんじゃないかなと思いますんでぜひ学んでいただきたいですね それからその後にお見せしたタイムラプスの動画ですけども、まあ、タイムラプスについてちょっと説明してる系の動画ですけどねこれ2018年にこの動画撮影したものなんですけども当時はですね私ホーリーグレイルの撮影がちょっとできるようになったぐらいの時期なんですよねだからその当時の、えー、紹介してる動画を見ると まあまだ未熟だなというか、あーなんかいろいろ穴があるなみたいにちょっとねえ、感じるところもあるんですけど、この星田撮影塾 DVD の動画なんですけど、野外で朝から夕方までずっとびっちりで撮ったんですよ。だから、後半になるに従ってですね、私がどんどん日焼けしていくっていうね。<笑>そんな、そんな時間の経過、無駄なタイムラプスも、この DVD で楽しむことができると。 これ再生リストを作っておきますので、えー、この本を電子書籍で買った方はぜひ、えー、ご活用ください。またあの周囲でこの本買って電子書籍だったんだけど DVD 見れないんだよなみたいな人いたらぜひこの動画の存在をですね、教えてあげていただけると嬉しいなって思いますね。はい。 じゃあ、えっ、ー、と、ここからはまた、えー、いつもの動画に戻りますが、引き続きこのチャンネルをお楽しみください。えー、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねーしたっけしたっけ